いや、えー、と、それは一回だけしかし、手術室の様子かかおかしい普段鍵がかかっているはずなのに鍵もかかっていなかった上に鍵ってはいていい<笑>しかも<笑>肉の塊、臓器が一体何だったんだいや、誰の臓器なんだそれに嫉妬していたのは誰なんだ嫉妬していたの宮川さん、何か知っているんじゃないんですか<笑> 先ほどから何かこの件についてあなたの様子が急におかしくなりましたねうっ、ん、としているんだな少し時間をくらないか考える時間が必要なのここで逃がしてはいけない何か知っているんじゃないんですか僕たちは仲間なの 今, 今すべきことは惑わされてはいけませんよ水木さんここで事態を明らかにしておかなくては少し様子がおかしいですねこれは間違いなく何か変だ いや、違うんだそれは僕は何も知らないんだあ私は何も知らないんだ<笑>もし私たちに信頼 し, してほしいというならあなたが知ってる橘瑠璃の秘密を教えてもらいましょうか<笑>でなければ無理やり秘密を聞き出すことになるかもしれないですよはいいとこで終わった。<笑><笑> マスターシーシンは特にありませんので、<笑>このまま始めてください。どうなんですかいや、信じてくれ。確かに僕は、私は、ある悪事に手を染めていたが、だが、その件と今回のよくわかんないゾンビの件は、よくわかんない、<笑><笑>無関係よんなんこればっかりは本当なんだ。全てが本当に本当なんだ。 それが本当かどうか確かめるためにもあなたに秘密をしゃべっていただく必要があるようですねもし少しでも信じ…そうですねしゃべって拷問が嫌というならあなたが知ってることすべて話してもらえわないけですよ<笑><笑>私はそっと無知を構<笑><笑><笑>えたでは次に紹てください7誰だろう<笑>ずっと視線を感じる そこにあるのはただの悩みなの多分今はそれどころで、ね、<笑><笑>はない誰かどしに行こうぜもうそこは私と、ミナさんと水木さんですはい私は、水木さんの前でミナカタの秘密を知ろうとする彼に鞭をそっと、あてがい。<笑>彼にきつい言葉をばらせました w <笑><誰><笑>さあ、お前の秘密を調べってもらうぞ違うんだ違うんだ何が違うんだ、言え<笑>違うんだ 今回の件とは違うんだ分かった父だろお前が欲しいのは私がこの委員の委員長になった際には君には幹部の席を用意しようじゃないかもうすでに幹部なんだよな<笑>もっと上の副委員長の地位を上げようじゃないか<笑>看護師長はね私は看護師長としてだから小の病院に勤めそして今ここにキャリアとして入社してきたがそもそも私には医師免許がない<笑> <笑>それと言とは関係ない貴様の秘密を喋ってもらおかしくないもう判定したらいいんじゃないかな<笑>見せてもらうぞこの秘密の<笑><笑>はい、拷問で判定で<笑>します拷問で判定しますはい、成功ですねバチッ<笑>、はい、チッ<笑>はい、じゃあえっとどうする公開情報に喋ってもらうぞあ、違うな公開情報にするも ち, もちろんさ お 前, のなどお前の口から全て洗いざらい話してもな<笑>俺はお私は借金してるんだ、えー、借金し<笑>だから<笑>死亡した患者から病院に内緒で臓器を摘出し違法な臓器売買を行っていたんだもっと腹ら声出せ今夜も仮眠と偽り実は もう死んでたんだあの橘よりなのにあ い, つあいつの手術してたんだよ臓器取り出そうとそしたら気づいたら消えたんだよあんたは医者としてやってはならないことをした玉部どうかこのことは黙っていてく れ, れお金がお金がそれは今後のあんたの態度次第だ水木さんううあなたはどう思いますかなるほど だからだからこそ今今回の n q u e r e d の天体んだ何<笑>今今私の秘密を見るの見密<笑>な秘密<笑>の秘密の秘密の秘密の秘密の秘密の秘密の秘密の秘密の秘密の秘密の秘密の秘密の秘密の秘密の秘密の秘密の秘密の秘密のる密の秘密の秘密の秘密のの秘密の秘密のの なぜそれを知っている<笑>秘密を知ってるんだったら後悔します、公開したら<笑>、はいいなぜ、なぜ知ってるんですかいや、そんな、そんなことはないあなたの秘密も喋ってもらおうな私は秘密なんかありませんよ<笑><笑>じゃ読み上げてもいいよ。木さん違ててててててててて 小山陽一は金に困っており入院患者から定期的に金目のものを窃盗しているこの病院の入院患者はほとんど意識がなく見舞いに来る家族も少ないため今まで盗難がバレたことは一度もなかったしかし今立花瑠璃という患者から盗んだばかりのネックレスが保管場所から紛失しているのを発見した盗んだことを誰かにバレてしまったのだろうかう嘘だそんなデたらめだ出任せだ なんだ、君もこっち側だ<笑><笑><笑>貴様<笑>同じ穴の無事だと言わしかし立花りもかわいそうに彼に困った二人から臓器もネックレスも奪われ<笑><笑>いやしかし私は見たんだあの時監視カメラの映像の中に彼女が登場していたんだなんだおそらくあれは彼女のはずだ彼女は死んでいたとはずだ だ死んでいたはずだそう私はモニタールームで見たんだ彼女が院内に設置された監視カメラの映像を見てみると職員ロッカー室を出入りした患者服を着た女性患者らしい人物が見つかった出てきた時には手にネックレスらしきものを持っている映像の不鮮明で誰かはわからないが彼女が犯人だ私は見たんだあれはあれはおそらく立花ルリつまり立花ルリ彼女もまたゾンビと化した ちょっとこれショック全員だよねちょっと全員ショックそっちのえこれこれショックあ、これショック全員だわ<笑>、はい、その辺の判定もちょっとやってね。はい、あじゃあ、えっととりあえず、えー、俺は小気道に稲田さんのショックを受けて私は小気道がゼロになりました<笑><笑>大丈夫はいえー、<笑>では小気道がゼロになると小気道いや、ええ、俺の秘密で1、1、1、1あ、そっかそっか俺も小気道が一しかないまだ3、2、3、2 では、長期炉の数字よりも公開されてる狂気の枚数が上になったら錯乱しますなので今0でね1枚公開されているので錯乱します、はい、でまあ錯乱はロールプレイに含めてもいいんだけど、えー、ゲームとしては戦闘中のプロット1をランダム126で決めることになりますおそして戦闘における自発的な脱落を 生命力か消費度を一点消費しなければ実行できなくなります。これ自発的な脱落っていうのは、えー、クライマックスフェーズ時に、えー、戦闘をから自分は抜けますっていうのを宣言する時のものです。われわれ人の秘密は分かれたが、何も今回の件には関係がない、屈そうですね、こんな気分は。この問題の直接的な解決にはなかなか結びつかないようですね。じゃあ美さん実ははなたもも何か隠しているものは あるんんじゃないんですかここまで来たら我々は三位一体いやしかしながら私は 三, 三位一体見てきたことはすべて話してきたつもりです<笑>私はこの屈辱を皆と共有しなければもう収まらない<笑>だよね<笑>いやしかしながらまだ一つ分かっていないことが<笑>なんですかそれはこの山上委員の事態のことですそういえば副委員長<笑>何かが ここまで来たら隠し通すことではないかここは通称オバステヤオバステヤ<笑>マ、まあ、ちょっと遠くなってんじゃないかオ<笑>バステヤマ キ, キーさえ払えば患者をいつまででも入院させていくことができ社会的に問題がある患者や世間体を気にする家庭からの患者が多く今客はほとんど来ない だってにはやたら大きな消極ロが備わっているそういうところなんだなあだから我々はやりたいことですんだ そ, そうだったのか私はここに赴任してきてから数多くの罪を犯してきたがここはそのための病院だったとは知るよしもなかったということか<笑>知っててきたんだろうあなたにだけは言われたくない<笑><笑> 水木さん、あなたはどうなんですか知っていたんじゃないんですかいや、私は…見上げるお医者様なら…本当に何も知りませんでしたであなたの秘密も、喋っていただきたいものですねですね、まあ、私には話すような秘密は何もありません私はもう行動しちゃったから、秘密を聞き出すなあなたちょっと待ってくださいけれども、<笑>今、この窮地を救う手立てが見つかっていない状態です この夜が明ける前にそうだな少しは解決方法をしそだないけをしてもらってもよろしいでしょうかわかりました皆さんお二人のことを信じ て, てみましょうなです実は<笑>ショックなしですこれはまだ二人の本当の目的が分からなかったから言えなかったんですがこの年金は生物の体内の えー、生物の体内に寄生しその生物の行動を操ることができるそうです人間でいう頭中下層といったものですねおそらくは、はい、あとは先ほど私が申し上 げ, あ申し上げた通り、えー、生物を傷つけ傷口から体内に、えー、体液の接触感染を行うことで移動しようとするなるほど あなたた先ほど手を洗いました か, なかったさこの年金はッチッチッチ<笑>この年金は湿度がある環境でなければすぐに死滅してしまうため、えー、すぐに体液を通して接触感染を行うらしいです日光の刺激や塩素系の除菌剤にも弱いため今のところこのメタリ山の外へ生息範囲を広げることには成功していないようです随分詳細なレポートですね ここで作っていたのか一体誰が作っていたのいいかいかまさかにえー、そのレポートを書いたのは、PC さんです<笑>はい大丈夫です自分で書いたのちっ待ってください<笑><笑>それ、それ言っていいのああ、いいんだよん、はい、あ、そうか、レポートを見たからかそう著者にあなたの名前が書いてありますが うん、あ, れあなた自身が書いたものつまりちょっとその菌を研究していたのではないんですかちょっと我々も無ラックでしたけどこれかなりやばいっす一体何のためにあなたの目的は一体何なんですか私の目的はこの病院付近で発生しているこの菌についての研究することのみですではなぜその菌がおそらくその菌であろうものが患者に蔓延しているのだ 貴様は何か知っているのいただきます、はい、じゃあ心境をくらなくていいのではい、えー、全員登場でいいですかはい全員登場で医学、はい、あ目標あ、ごめん鎮痛台詞の前に使っていいいいですよじゃあ正気を、うん、少し<笑><笑>私は本当にこのピンについて研究していただけなんです<笑>うんそ れ, それが本当かどうかは今わかるさ正気度を回復させますいきます 六？六？六？ 6? 6? 6? お守り使いますはい<笑>これは自分以外 の, のか自分以外の誰かの判定をやり直させる<笑>なるほどねなるほどなるほ ど, るほど自分だけ<笑>罪を招かないようとしている よ, <笑>よし、かぶねー危ねえ。さあ、君の詳細を明るみに出させてもらおういいのか全員に公開しますかはいじゃあ読んでくだ 確かに、この状況が絡みに出れば解決できない限りは私の研究も世に出てしまうことになるやむを得ないがただし協力してもらうことが条件だいやまずはまずはまず人身売買を行っていた犬が<笑>臓器売買ですなんか悪いかなと。<笑> この病院の近くには生物に寄生して死体を操り繁殖する特殊な粘菌が生息しており私はそれの秘密を解き明かした く, したくて仕かたがない<笑>今までは動物の死体で実験していたが今球根が急性し季節して新鮮な人間の遺体が手に入った遺体に粘菌を植え付けて経過を観察していると警報が鳴ったため席を外してもらったところ遺体は姿を消していた 人体実験が成功したということなのだろうかお前が入るんだよ、大<笑>敬<笑>私ではな い, <笑>待てない前後関係が気になるところですねつまり先にあなたが年金の研究をするために、はい、立花売りに年金を植え付けその後で皆方さんが臓器を摘出したということになるんですかそれとも多分ですけどまず中間のと 休館だからとのわ休館休館の捧げに埋め込んででやるじゃないですかあのおのおじいちゃんがそれでみんな行くじゃないですかその間に休館の人が橘 の, のおじさんあと加藤さんにこう、やんちゃしたっていうそれが一番の可能性としては高いんじゃないかなって私は思います 秘密も分かったことだしあなたは腹を割って話しませんかそうだな現状まずちなみに私は立花のルニには本当に関わっていないなるほどあなたが年金を植え付けたその男は笹目ささ今日それはもんなと間違いないですねなんということだ私の説得なんて可愛いものじゃ<笑>そうだなそうだな<笑>一番可愛いな<笑>帰ろう私と 水木君の目的はこの病院でのトラブルを解決することだそしてあなたは臓器を売ることそしてあなたは金を本当は院内のトラブルなんてどうでもよかったんですよ<笑>研究材できれば<笑><笑>完全にそれだ<笑><笑>とりあえず朝までに。 やつの立花瑠璃を見つけ、不穏分子立花瑠璃を見つけ、殺急に処分することこの話は本当はあなたたちにも隠すつもりでしたが、どうやらあなた方も明るみにできない秘密があるようだ我々の運命はもはや一連託しよう、運命共同体これは世間には内密ということで、ええ これはひとまず事態の収束を目的にしていきましょうああ、ね、これは黒い取引ではありませんよ我々生まれた場所は違うは、まあ、しかし一つ気になることが個室に隔離されていたはずなのに動き出したというイリアお三303号室およびイリア大事のについて少し調べて確かに大丈夫 というこを振ってください何で我々で寝かせましたか 今夜は研究がはかどりましたよはははおなるよな病院の騒ぎは少し厄介ですがこれほど研究が進んだら喜ばしいことだ あ, あとはこれをどう否得してここ最後にイリアス氏のことを調べて、はいはい、私は喜びで 2D6 を振ります<笑>はいは<笑> い, い, <で><笑><笑>いナイス、ナイス、ナイス うん。拡散情報。重度の薬中。支<笑>離滅裂な言葉で。メタリアムの伝承について、熱弁している。伝承。特別に。伝承を見ることを許可しましょう。見たいですか。見たいです。時間もないしね、見なきゃ。俺だけ。そうだね。その付随する秘密情報として見ていい。 現状のじ事件の状況を作ってるやつがいると思うじゃんああみんな事故で結局こうなってるのです、うん、いやでも結局この後のこの病院ってみんな仲良くなるよねこの3人はそう ね,、うん、ね仲良くちむしろ逆に円滑に回るようになったんそういえばメ<笑>タリヤマの伝承について聞いたことがあるそう聞きたい聞きたい人はい、はい、<笑>教えてでは話そう、はい お成功じゃあ、ね、伝承についてお話ししましょうはい昔私がなぜこの山に目をつけたかそれはメタリアマの伝承が耳にしたから、ね、伝承耳にしたからなんです昔からメタリアマに埋葬した死体はよみがえると近隣の伝承に歌われていました体が半分腐っているタヌキが山中を動いていたとか メタリアマのふもとに死んだ飼い犬を埋めてやったら帰ってきたといった噂がまことしやかに語られていました。なんと恐ろしいことだ。バラバしい。埋葬で恐怖判定。はい、安定してください。はい、そう。一番左下。おああ俺、戦争取ってたから僕、僕<笑>だなんでだよ。<笑>失敗しとるやんけっんあ、でもあんすか か, ーかわはばよかった 聞きましたねはい公開してください、はい、あなたの心はこれ以上怖いものを見るのを拒絶している自分が新たに狂気を公開するまで調査判定と命中判定にマイナス2の補正修正がつくきついではクライマックスフェーズに移ります<笑> えー、佐々木京子は発見されたが未だもう一人の徘徊者立場の理由は発見されていません、えー、窓の外は次第に明るくなりつつあるあと数時間もすれば警備会社の人間が様子を見に来ることだろう